皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月27日、ビットキャッシュキャンペーンが始まりましたので、忘れないうちに買っておきました。そろそろクリスタのチャージをしなければいけない時期だったので、ちょうどよかったです。キャンペーンの特典で、メタル迷宮招待券と福引券がもらえました。DQ10 ショップでお買い物をするとさらにいろいろもらえますが、そちらは毎回スルーしています。 そして d 級1 0ショップのお買い物経験値400ポイントが加算されました。これで今年度はシルバーランク確定です。ランク報酬もすでに発表されていまして、シルバーランクだとキングチェアかヴィラリゾートウェットのどちらかがもらえるそうです。なぜ両方くれないんでしょうかリッキーガーディアンで行く真相ーーの迷宮は、やはりバイキルトが使えるモンスターを連れて行くのが良さそうでした。 久々にミステリピラーを連れて行きましたが、やはり強かったです。今までバイキルトなしで4分くらいかかっていましたが、最短で1分20秒になりました。しばらくはモーモンの出番はなさそうです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。